夜の馴染み意識やかりの乱暴どこかで聞たのよ水晴らしいねねうちに置いて温めてあげるよ。今までよく頑張ったよね。ここらで休んでみませんか。よくに話をしませんか。とり。 さよならが決めを越えて、あなたをもっと知りたい。言えないまま、言えないまま、いつの間にか雪は雨になる。